今回は長野県下稲郡平屋村の高峰高原を紹介させていただきます。高峰高原は小諸市にもあって紛らわしいです。平屋村は長野県内で一番人口が少ない村だとかで、自然が豊かです。現地も自然以外のものがほとんどありません。主要施設は展望台、プレハブ小屋、バイオトイレで水道はないようです。 国道沿いの道の駅信州平屋から車で15分程度ですが、すれ違い困難な狭い舗装林道区間が長いので山道を嫌というほど楽しめます。うプ主はいつもの小回りの菊クケイリンです。前方に見えるのが高峰展望台です。駐車場から徒歩60秒です。うプ主がちょんまげつけたまま歩いてます。実はこれには深いわけがあるのです。 360度カメラなのでちょんまげ以外だと自分自身まで映ってしまうのです。うク主が映っていると再生回数が壊滅してしまいますからね。前回の動画は1週間で35回とシリーズ最高を記録しましたが、最初から壊滅してた。長者峰山頂に到着しました。 高峰は隣なのですが、平屋村はここを高峰として宣伝しています。よそ者には知られてはならないわけでもあるのでしょうか。表記も高峰と高峰が混在しています。謎は深まるばかりです。この時は雲海が見えました。途中まで雲の下を走ってきたのです。とりあえず星空が自慢らしい。 これは2014年にデジイチで撮ったものです展望台には以前は扉があったのですが壊れた結果撤去されています大自然の猛威でしょうかそれとも蛮族の襲撃でしょうかお茶でも飲みたいところですが自力で調達するしかありません大変眺めが良いのは手前の木が伐採されているからでもあります 展望台ののガラスもピカピカで手入れの良さが伺えますこの眺望は地元の方々の尽力で維持されているのですね。うく主は無課金で利用しています。この道の先に高峰山頂があるのですが、立ち入り禁止になっています。この先はよそ者が見てはいけないのかもしれません。 ウプ主が後ろ歩きしてます。ボケ防止の効果があるそうですが、無駄など力くでしょう。この動画を見ればわかることです。ウプ主のセロー250です。これに乗ってきたのですね。ここは道の駅新州平屋の駐輪場です。 これから高峰高原に向かう道を紹介させていただきます。ちなみに日帰り温泉のひまわりの湯が併設されていて、うく主のお気に入りなのです。濃いめのアルカリ線の巨大露天風呂があり美肌効果でおっさんでもすべすべになるらしい。男湯はおっさんどもの出汁がたっぷり含まれています。そんな男湯は嫌だ。わがまま言うんじゃありません。 道の駅から国道153号線を北上します。10倍速です。あっ、抜かれた。こちらは、おおむね制限速度が走っています。ま林道高峰線の入り口に来ました。道の駅から4分ほどでした。高峰入り口の看板があり約 6km 約10分と書かれています。 ここには標高線2 1ルの看板があります10倍速で行きます狭い急カーブが続きますこの長いカットに意味はあるのでしょうかこんな狭い道を紹介しやがってバカ野郎とか6キロ1 0分とか嘘だろうそんな風に言われそうな気がするからです 視聴者様が全滅してるような気がします楽観的すぎやしませんかこのゲートから先は冬季閉鎖となるようです以前、年末に通れるからと言ったら路面凍結してたことがありますう p 主は逃げ帰りました 実際に行った人はこの辺でめげている気がします。もうちょっとだけ続くんじゃ。もうやだ山頂駐車場に到着です。道の駅から15分ほどでした。そ遅いですね。 このプレハブ小屋は自由に使えるそうです。老朽化が進んでいますけど。バイオトイレは片方が故障中でした。想定外の負荷がかかったのでしょうか。長者峰ミネが標高1573メートルでしたから500メートルほどを一気に登ったことになります。帰りも同じ道を通ることになります。 視聴ご苦労様でした。